企画ををお届けけいたします真実を見抜け仲間外れは誰だ僕が演じる司は相手の喋り方から真実を見抜くことができます、うん、今回はそんな司にかけたゲームを行っていきたいと思いますこれからそれぞれにトークのお題が渡されます、はい、3人には共通のテーマですが1人には似ているけど少し違うお題が渡されます、うんまあ、例えばば人にはざるそば と渡されてて一人にはかけうどんいうがされて近いね結構ね、はいうんうん。ええー、そして二分間の間に、えー、お互いでクロストークをして誰が仲間外れなのかを当てていきたいと思います 少数派は嘘をつくことも OK となっていてもしね多数派のあこのお題について話してるんだなって分かったら自分を欺くためにそっちの話題に寄せて嘘をつくのも全然 OK ですそして最終的に、えー、仲間外れが誰かを当てることができれば多数派の勝利、うん、外してしまった場合は仲間外れの1人勝ちとなりますそしてここからが大事です、はい、勝勝利利者には勝利賞として マヨネーズが渡されますうーこまでだおめでき、ね、るようすにがり頑張りましょう<笑>、はい まあトークしながらいかに自分が、ねうん、あの仲間はずれじゃないよってアピールするかがたいふわたなんかねこれね空き時間があって休憩時間があって<笑>練習しようって言って四人でやってたんだけどくわ、ねまあ、ちゃんがもうねすご<笑>い要素でございます<笑><笑>で書いてあること言っちゃうからね<笑><笑>ちぶやいちゃって<笑><笑>言っちゃったわね一人くらいそういう人がいた方が楽しいからね<笑> はい。そうですね。それは最低限守ってください。はい、じゃあ一人一枚ずつお題を取って<笑>、うんっと。はい。じゃあお題見てください。<笑>あーあー。え何、ね？もう心理戦始まってな。はい。ということでじゃあそれでは早速始めていきましょう。トークをして仲間はずれを探していきます。用意スタート。好き。私は。あ、私も。好き。僕も好き、うん。うん。何にかける？はい う<ス>ん、いろいろ。え、え、<笑>どんな感じですか？何にかける？なんだろう。なんかフライとかあ？ああ、いいね。コハルさんは何にかける？<笑><笑><笑>いやでもなんか結構何にでもいける。万能というか<笑>もう。最近いつ頃食べた？いやもうかか、かかっ<笑><笑> も, うもうかかってる。<笑><もう笑> でも、でも、でも、でも、でも、でも、ちょっと待っ今じゃない、今い、今じゃない、今じゃない。もうかかってるっていうか、なんか、最後にこう入れたりとか。あーあ、なるほど、なるほど、うん。何かのさい、仕上げうん、うんーー。そうね、そうねう。どうですか、平らさん私も、では、まあ、揚げ物とか、そうい、やっぱそっち系にですよね、うんうん、かね。家にあるね、うん。家には、私は料理しないので、ない。あ、そうんですか<笑>。<あー笑> いや必 ず, 必ず<笑><笑>何色ですすかかかちななみに何色です何色たなんででん私らいいいいやいていないやるるああもまあ一、ねまあ、種類だけど。 <笑><笑><笑>えっとえもうまだなくていいんじゃないかな<笑>はいじゃあここでじゃあストップします早い<笑><笑>分かんない<笑>ねみんなのが分かんなくなっはいじゃあとりあえずじゃあ一斉のせで誰が仲間外れだと思うかを、うんえー、指さしていきましょう行きますよせーの<笑> <笑>私分かんなくさい分かんなかったの、うん、にてそうそうそうリハ<笑>の時もさ誰か分かんないっつって俺さしてる<笑>俺もちょっと傷つくな、ね、っ<笑><笑>はいということで、はい、じゃあみんなのお題一斉に見していきたいと思いますはい、はい、お題はこちらですせーのマジ で, <笑><笑>でもさすがにこのお題を見て、うん、仲間外れお題がマヨネーズはいくらなんでもありきたりだろう<笑><笑> うですかケチャップだろうと思ってたんだけどっいや色は一緒だったのかあそうだ、ね、色は入れたよかったかもねということで今回は多数派の勝利一<笑>人一つマヨネーズが<笑>えちょっと待って待って待って待ってあのさもうちょっとさあプチッチュってやるようなマヨネーズだと思ってやるんですよ、ね、ゲトしました4人家族の量<笑>これね勝利するとさらにもう1本もらえるの<笑> え結構十分な量そうですねなん<笑>なのもういらない次のまではできるんだもうちょっとやっていきましょうやっぱりたい、はい、<笑>これはね、うん、はい、うん、皆さんもお題が一体何なのか考えながら見てくださいうんう<笑>はいそれじゃあトークスタートーうえ、<笑>どんなイメージですか え怖くてもうしかね。そ、ま、れ、あ、<笑>でも割と楽しい感じ。うんそううん、楽しい。盛り上がっ、ね、楽しい楽しい。盛り上がったよね。盛り上がった。うんうんうん、<笑>えどうするもう止め る, <笑><笑><笑>止める<笑>え？でも楽しくない人もいるんですかね。あでもいるかも。あうんでも嬉しくないって言ってる人も聞いたことある。ある。あそうなんだ。うんうん、えでも絶対に経験していること？ うん、うん、経験は。経験してないなんてありえない。ありえない、ありえない。何しに。何しに。<笑>え、何します。あ、その、それで。それで。うん、パーティー。そうねまあ、パーティー。あ、パーティー。美味しいもの食べるよね。あ、美味しいもの食べる、うん。え、何食べます。あまあ、でも、それぞれじゃない。うーん、うん確かに、絶対に外せないものってある。ケーキ。あーあー。そうだね。確かに。うん <笑><笑>ちなみにケーキは何ケーキが好き？ケーキ？うん、いやもう普通に。普通に。でもなんでもいいですね。うん、<笑>大丈夫、これはただ好みを聞いただ<笑><笑><笑>昔と今だとどっちの方がテンションは上がってた？ああ。でも昔かな。ああ。うん、今は今で楽しいじゃ楽しい。うん楽しいうん。昔の方が。あーあ終かんない。これ難しい。ああこれ難しいな。い難しい。 決めました。えわかんなかったということ。<笑>はい。ということは、<笑>えーえー、たまにはたまには冒険しよう<笑>。じゃあ行きますよ。はい。せーの。小<笑>林さん。こちら小林さん。森中さんあ。あんた。あんた。な、ま、ん<笑>なのさ。<笑>あんたのせいで。<笑>えー、じゃあちょっとお題をせ規にしましょう。い、うん、きますよ。せーの。森。なんかなんか。なん 違うのかなって思い始めてて、うん、私も自分が、えー、ハロウィンかなとも思ったの昔と今どっちが好きか聞いて今の方が好きって言ったらハロウィンかなと思ったけどあ誕生日だったんだねあいや俺クリスマスだと思ったいや私もクリスマスだなとは思いましたじゃあんで僕だったんです か, かのあのにさっき共闘したのになんですか<笑>あれなっちゃうのなんかさリハの時もさみんなで俺のこと食って結局俺多数派だったって<笑>いうことで あ, 誰も当たってあ、これは当たってない そうううううす少数派の人が3 本, りりうす3本りり<笑>待ってよおおかしおか し, おか し, しいうしすうういすおういいよれういらないももま悲どんなイメージかっこいい うん軽やかあ、わかるわかるわかるおめでう<笑>えいや、でもなんかこうあれあれ身軽そうお ー,、はい、<笑> あ, ーあのね、<笑>強いイメージあーねあーあー、そう、うん、イメージカラーはうわーあー せ, せーのでようかうんせーの黒<笑>え、え、なんつか<笑>あ、違うかもえ、なんつか<笑> <タッ>もっってたぶん本当に仲間。 いよ、はい、同時に。せーの。ーの<笑>今横見ないって言ったじゃん。味噌好きがいる。<笑>じゃあせーのでいきますよ。せーの。<笑><笑><あ><笑>はい、俺です。さあ僕ちなみに何だったと思う？あ あ, あ確かに何だろう。野球？え違います。え忍者だよね。忍者ね。俺はね。<笑> 侍いやね忍者かなって思ったからなんかどっちとも取れるやつにしようって思ったのみんながあまりにもしっかりやりようなんかもうちょっと剣とかくないとかあるやんしゃべってんもうちょっとバラけんこう よ, よ<笑>ということで<笑>、はい、うわあ<笑>ありがとうございますと、はいどうぞ<笑>どことで、はい<笑><笑>はい、ここでタイムアップです ということで、今回のこのゲームの優勝者ははい、文句なしですね中里皆さんでーすありがとうございま す,、はい、いますはい、なんと今回嬉しいことに皆さん、今回獲得したこのマヨネーズ持ち帰ってよいとのことですあちょうどいいね、<笑>俺たち、ね、なんか試合に負けて勝負に勝った的な<笑>釜に入らないよ、これらにぐ<笑>っしり<笑><笑> はい、あ、でも楽しかったで、ね、す。いや、楽しかったです。よかった、やっぱちゃんと控え室で練習してたから、なんか質問の仕方とか。<笑><笑>ちょっと、スキルアップしてたみい、はい、で。楽しかった。僕はちょっと心に傷を負った。<笑><笑>困ったら小林さんを助けるっていう。信頼している証です、はい。受け止めます。<笑>はい、ということで、以上、真実を見抜け、仲間外れは誰だでした。